しいですあ声が全然出インド旅3日目ゴールデントライアングル2つ目の都市ニューデリーへ我々は向かっておりますインドの首都で今最も成長中の都市の一つだと言われていますああ大都会になってくれることを祈りますよ本当トにアクーラーエアコーン同じこと現在時刻は朝5時インドの朝は涼しいです今朝の調子はいかがですか 話したら多分デリーまで飛んできますデリーでは主に赤い白ととても前衛的で先進的な形の店舗があるってことなのでその辺レポートしていきたいと思います今日デリー到着です現在気温39度ここには42度まで上昇する予定です相変わらずの人混みと熱風がここには前振り回っています カメラ映ってましたね。今我々はハイストリートの中に入ってきました。大量のハエたちがプンプン飛んでます。さすが首都デリーにもなると電車にはドアがつけられてあります。エアコンもバッチリ効いてます。ペッドフォートこと赤い城に到着しました。こちらは。 人気の観光地でご覧の通り赤い城ですその別名をラールキラーと呼ばれているらしくてこちらレッドフォートの入場料になっているんですけどもローカルの金額とこちら法然用の外国人用の金額10倍以上の差があります日本円にすると750円ぐらいか入場料で地元の人は 60円っていうぐらいの金額差が発生してます、まあ、ガイダンスの人が教えてくれてるんですけどインドのツーリストと海外のツーリストのバランスを整えるためにバランスをとっているらしいです、まあ、確かに海外の人からしたらこの75円で入れるって言ったらまあほぼタダみたいなもんなんでインドの人が入れなくなるっていうバランス調整の機能を果たしているようですまあでも入るでしょうどげん 体感温度45度でございますインドはこのインド感を伝えたいっていうのも本当あります人懐っこくて、えー、とにかくひっつきが多いですそして永遠についてきます車トェクトゥクも乱立し大体の車はどを鳴らしまくっておりますどうやら彼らにとって日本人はお金に見えるのでしょう すぐ外を歩いていれば23分ですぐにひっききが続いてきます彼らと仲良くもしたいのですが全員と仲良くしていると時間もなくなりますしお金も払わないのに彼らの時間を取るのも無ゲだと思いませんかさすが人口世界2位の国です、この温度、匂い、そして音、この全てがもうインド感って感じですよ。 ここはレッドフォードに続く観光名所であの門をくぐればふまゆ運病が現れていきますと入ってすぐあちらです病っていうのはですね私も初めて知ったんですけど日本で言うならお仏壇に近いようですで過去のあの王様が亡くなってその王妃が悲しんで、えー、その弔いとしてあちらのあの建物を作ったようですうわーちっちゅうかマジアチエ や, べえやべえこれっていうかなこのいつも暑いなんこれもうちょっとマジ休憩にならど同5年間であっちこれ結はんなないんだねデリーの観光地はね駅からかなり歩かない気がするスくわからず30分近く外をね えー、駅から歩いてやっと観光地到着っていうことのレッドフォードもここもかなり歩いて来なきゃいけないのでにに来られる方特にご注意くださいでこの建物の前にある公園もこういった水田によってきれいに4分割される四分庭園ということで今、のインドの方たち恋の場としてもかなり、えー、好まれて。 えー、みんな余暇の時間を過ごすところとして使っているようですまたこの階段が急すぎるどんだけこれじいちゃんばあちゃんそして若者も殺すような階段ですよこれはどうやってこれ中入るとこれもう早く中入りたいあ喉がやばいやばいこれ四方を大きなベランダが囲っているような感じでどこから入るか分かりません やべえこののも俺天日越しになるぞみんな愉快ですね。て<笑>か<笑>俺は中に入りたいんだよ。登<笑>って右側ですよ右側に行くと入り口が開いて中に入ることができます。 早速中の方を見てみましょうかかなりこう迷路上こう十字路上にずっと部屋が続いている状況です、まあ、下の方にもたくさんのこう幾何学模様が書かれてて一言喋るだけでもものすごく声が響きますちょうどのドームコンサートのような状況ですまあこれ真ん中には多分フマユーン王子帝国国王 帝, 帝王フマユーンの多分お墓だと思います なおきさんの体力ゲージ100とするなら今どんくらいですか60グラムなかなか減っとるー<笑>マジでえぐいくらい持ってかれるね夏バテまあそね夏バテ熱中症対策の一つとしてですね自分でもこう外をもう30分歩いてるとですね口の中が乾くんですよね喉がもうカラカラになるっていう感じで水をこうガブガブ飲んじゃうとなんかそれも熱中症を促進してしまう 体調悪化する原因になります保険委員会じゃないんだけど<笑>相変わらずのツクツク快適です<笑>わー歩みを進めていますめちゃくちゃきつい足はじんじんとあ棒のようにそして痛みはじんじんとか感じで来ております木は落ちたもののまずは漂った熱風たちがここの私の体周りを包み込み 何かこれは散策という言葉では全く不適合な状態になっておりますこれはマハまさに訓練トレーニングに近い状態です広場の道を進んでおりますううううあやば可愛 い, いこのパンダが私を勇気づけますもう少しで最後の観光地に到着します今しばらくお付き合いくださいやば閉まってる あげてくれー。夕日が俺の顔を照らすぜ、ロージング時間が6時半ということで、10分オーバーで惜しくも間に合いませんでした。めちゃくちゃ惜しかった予想以上の暑さにですね。バテバテでした。どうか楽しい動画になっていることをお祈りします。こうチケットを買いにですね。 駅に行くと私たちが正しい道順を言ってるにもかかわらずどこ行くのあ、それこっちだよなんか嘘の情報を吹き込んで自分の利益を搾取しようとするインド人の方も中にはおられますチケットを買おうとしたスタッフの方にもですねスタッフ以外に話を聞くなと注意を受けました次回はアグラゴールデントライアングル最後の年インドのハイライトカージマハールをお送りします ぜひこの動画面白いなと思ったら高評価ボタンを忘れずに続きも見たいなと思う方はチャンネル登録ボタンもポチッと押して離れていってください最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ